スー と, すべすべとてもひんやりいいますーカメラタトどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です熱い熱い熱い熱い うだる暑い夏の日監督のもとにある一通のメールが届いた突然お手紙差し上げ失礼いたします私はシャーロットと申しますアークチルブランドのビジネストッキングの責任者ですはいというわれでですね商品のご提供させていただきましたこの動画を見ている方にスペシャルなクーポン情報がついておりますのでぜひ最後までご覧ください 届きましたこちらの段ボールが届きましたえ早速開けていきたいと思いますこちらです瞬間的に体表の温度を2度から5度下げ清涼感を提供寝苦しい暑い夜にもひんやりとした感触を楽しむことができます接触冷感冷感タオルケットをご紹介したいと思いますちなみにですねこちらの冷感タオルなんですけどもこういった方におすすめです 汗をかきやすいお子様クーラーの苦手なお年寄り敏感肌の方よく夜更かしをする方エコ意識の高い方こういった方にオススメです早速こちら開けていきたいと思いますオープンえークーリンおおなかなか初めての触り心地ですクリーリングブランケットはいというわけでですねこちらなんですけどもなんだろう触った感じなんかツルツルした夏に上に着るシャツとかそんな印象を受けますね早速開けたいと思いますダンちゃんお願いします はいこういうところもね、だンちゃんを使えば、はい、はい、あー、いいですね、はい、こちら、クーリングブランケット、早速ですね、ちょっと見てみたいと思います、おっ、すべすべ、すべすべですね、おーおーおー、なるほど、表面がですね、はい表面、こちらです、表面は、すべすべです、で裏面はちょっとタイプが変わりまして、はい、こちら。 t シャツの直感に近いです、ね、生地はですね肌に優しい天然麺 100% デリケートな肌にも安心して使用することができますおなんかちょっと今足に乗せたんですけどもひんやりとした感じがね乗せるだけでえもしやこれおおあーなるほどなるほどおすごあでもこっちもまあまあひんやりすると言 い, ます、ね、いいしあ、ね、いいねこれこれいいよちょっと想像以上にひんやりしてびっくりしました 今回ですね監督がですね厳選した3つの特徴を紹介していきたいと思いますこちら1つずつですね中を見ていきたいと思いますまず1個目 QMAX0.4 ちょっと待って、QMAX って何って監督までってこれ初めて聞きました。最大熱吸収速度。こちらですね、熱が体から物体へ移動する量を可視化したものを表しております。こちらはですね、数値が高ければ高いほどひんやり度が増していきます。0.2 度以上で接触冷感素材と呼ばれておりまして、この数値が高ければ高いほどひんやり度が増していきます。あくまでも涼しさを測る指標の一つです。二つ目、裏表仕様で年中使える。こちらですね、表面に関しては 80% のナイロンと 20% のポリエステルでできておりますとにかくですね、通気性がめちゃくちゃいいです。汗をかいてもべたつかないというですね、素材となっております。いや、確かにこれはね、そう言われたらね、なるほどとなる。触ったらわかる素材です。対してですね、裏面 に, に行きます。肌に優しい天然面 100%。毛玉になりにくく、静電気も起きづらい生地となっております。そんなわけで、冷感素材生地と、 面素材生地を使い分け気温や体調に合わせて使うことができます3つ目丸洗い洗濯が可能汗をかきやすい夏に使う寝具だからこそ自宅で丸洗いできるところが大きなポイントです 接触冷感タオルケットをご紹介させていただきました。最後にですね、この接触冷感をですね、もう少しですね、紐解いてみますと、化学繊維のレイオンやキュプラが、この接触性感に優れた性質を持っております。こちらを生地に取り入れることによって、繊維中に水分を多く含むことができる、熱伝導率、熱拡散性が高くなる、を、えー、体感することができます。そんなわけでですね、体にも地球にもエコ、特に暑い夏、えー、さらっと爽やか、即効性に優れた、年中使える オルケットにもなっておりますのでこちらの点も見逃せませんぜひおすすめしたい一品です夏暑い暑汗をかいて眠れない方はですねこちら購入してみてはいかがでしょうか他にもですね帯電防止だったり通気性防臭効果も期待されますかなりちょっと大きいんですがこちらはサイズがですね150から200をですね提供させていただきましたかなり大きいものですねはい えー、画面いっぱいいっぱいになりますね。これぐらい大きければですね、忍者になりますね。はい。服着ているので、あまり体感できないかなと思ったんですが、意外とこのね、表面のところを体にかけると、やっぱりひんやり感はリアルにしますね。ちょっと寝てみたいと思いますね。はい。おおあ、ひんやりしていいですね。はい。 でちょっと大きいので、重さは感じるのですが、あ、なんかほんとすべすべしますね。ちょっと動いたら、ひんやりする感触が伝わってきますね。あ、いいわ、これ。なるほど。で、えっ、ー、と、裏面が、あー、ひんやりはしない。これはちょっとね、あったかいっていう感じじゃなくて、ぬのー、ぬーって、ぬー<笑>っていう。で、手をここに置くと、 あ、ひんやりする。はい、というわけでですね、動画の冒頭に伝えた通りですね、こちらですね、アークチルさんから、この動画を見ている方、概要欄にですね、今現在ですね、50% オフで購入できますので、興味がある方は、ね、ぜひ概要欄を見て購入してみてはいかがでしょうか。これはね、年中使える商品となっておりますので、1万円あったらかなり便利ですね。例えば、こういう感じで、とてもひんやりします。あー、これいいわ。ちょっとこれね、動画では多分あまり伝わりづらいかと思うんですけども、やっぱこの表面がめっちゃひんやりだ。これ これ裏や表面がね、これめっちゃひんやりします。あとですね、ちょっとペットにも OK なので、プレゼントなんかでも喜ばれるかと思います。はい、というわけでですね、この監督ラボじゃですね、大好きな作品、映画やアニメだったり、こういった商品ですね、今回に関しては、これは本当にもう大プッシュしたいですね、これはあっていいなとすごい思いました。というわけでですね、また次の動画で会いましょうそんな歌る熱いなしのある日。<笑> はい、こちらですね。瞬間的に大、特徴をですね、紹介。3つの、うん、あくまでも涼しさを測る非常のひんやり霊感接触、接触、ひんやり接触、接触、相殺。